女優井上真央主演の TBS ドラマ、百万回、言えばよかった、は17日に第六話が放送された。直木、佐藤健、が殺害された事件を解明する手がかりが集まる中、第六話では、その前日に被害に遭った良家、近藤千尋の事件の背後に、謎の人物無党千代、菅野三鈴、と田中紀や長島慶造、が見え隠れ。 理央、カリナが良家に千代と縁を切るように説得していた最中に被害に遭っていたことが明らかになった。ナオキが佐藤の広田勝、る、春風亭翔太に返却を頼まれ、リサクラに渡そうとしていたが行方不明になっていた500万円をすでにリサクラが所持していることも描かれた。 直樹は、りょが被害に遭った直後と見られる時間に、りょの部屋を訪ねているが、りょが不在だったとして帰っていた。また翌日、自分が行方不明となった日には、李桜と会う約束をしていた場所に現れず、その前後に事件に巻き込まれたと見られる。ネット上でも、上から500万。李桜が持っている。李桜が500万持ってた。 謎は深まる。リサクラはどういうルートで500万を、と反応する投稿が続き、入手した経路が直樹の事件と直結し、500万円を所持していたことが原因で、直樹が事件に巻き込まれたとの予想も投稿されている。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。